17人抜きの15歳ドルーリー主演佐と9分2秒で区間心も8分台が出したかった。全国都道府県大抗女子駅伝15日竹菱スタジアム京都発着。3年ぶりに有観客で行われ、大阪が2時間15分48秒で8年ぶり4度目の優勝。18位の岡山は3区3キロ。 主要大会での駅伝経験がなかった中学3年生、ドルーリー・シュエリ、シエリ、15、イコール・ツルサ中イコールが17人抜きで9分2秒の区間新記録を樹立。ドルーリーは将来の有望選手として、未来勲章に選出された。豪快なストライドが生み出す加速に、3年ぶりの沿道の観客からどよめきが起こった。 一人一人前を追って走っていたら順位とタイムがついてきた。38位でタスキを受け取ると、たった3キロで17人抜きを達成。21位へと順位を上げたドルーリーは、何人抜いたか、覚えていない、とはにかんだ。2013年の高松持無線日大阪、19年の南ヒューガ、千葉、の持つ9分10秒の区間記録を8秒も更新した。 しかし、八分台が出したかった、と狙ったのは王台それを出し得る潜在能力を十分証明した宮古王子デビューだ。所属する岡山鶴山中の陸上部は女子3人男子8人の少所隊。3年生はドルーリー一人で女子の駅伝は経験しなかった。また、昨年の宮古王子も貧血の影響で出られず。 今回が本格的な駅伝の初戦だったため、タスキの受け渡しなどを練習して臨んだという。昨年10月の U16 大会の1000メートルでは、大会記録を更新する2分45秒84で優勝。2000年シドニー五輪マラソン代表で岡山を率いた山口栄里監督、50、も、中学生の走りではない、と素質に舌を巻く。 カナダ人の父と日本人の母を持ち、タレントのトリンドル・レイナを思わせる15歳は、今春からの高校生活へ向けて、インターハイで活躍したい、と夢を語った。菱形ドルーリー・シュエリ、ドルリー・シュエリ2007年11月16日、岡山県津山出身。小学4年の時に津山ジュニアで陸上を始める。 小学6年で県大会800メートル優勝。昨年は夏の全国中学選手権の1500メートル、秋の U16 大会の1000メートルを制した。中学では陸上部の首相を務めた。父がカナダ人で母が日本人。趣味は美術で県から水彩画を表彰された経験もある。身長157センチ。 ドルーリー・シュエーリ、岡山が17人抜きで区間新、中国勢は広島の15位が3上位、全国都道府県大抗女子駅伝。皇后杯第41回全国都道府県大抗女子駅伝が15日、京都市の竹菱スタジアム京都を発着する旧区間4295キロであった。 大阪が2時間15分48秒で8年ぶりの優勝を飾った。2位は京都、3位は福岡だった。中国勢は広島の15位が最上位。岡山が18位。山口は21位。鳥取は41位。島根は45位だった。また、3区3キロ、でドルーリーシュエリ、岡山津山鶴山中。